こはリサさんのホムラという曲を歌わせていただきたいと思いますこの曲は私の歌と錦龍三代目家元さんの金賞会錦龍優勝さんと一緒にコラボさせていただきたいと思います

踊りにも注目してお聴きください。リサさんの

なこと去りゆく背中に伝えたくて」「ぬくもりと痛みに間に合うようにこのまま続くと思っていた」「僕らの明日を描いていた」「呼び合っていた」

懐かしい。

引き止めた「激しい光の束」「輝いて消えてた未来のために」「託された幸せと約束を超えてゆく」「前だけ向いて叫ぶ」

ありがとうございましたありがとうございます錦龍三代目家本金賞会の錦優勝さんとお座りいただきましたありがとうございます